はいそしてブルーレイ &DVD 第3巻が5月29日に発売されます、うん、お3巻どんどん出ますねーいいねーはい完全生産限定版特典には、はいえー、DJCD、えーうん「平成最後の国レイディオアワードバイ四宮グループ出張版 v o l ーム1と、うん おかぐや様をくくらせたい天才たちの恋愛頭脳戦放送直前特番を収録いたしますということで皆さん<笑>皆さんあれちょっと<笑>あれを入れるんですか<笑>あ小川葵ちゃんの特集番組でございます<笑>違うよ違うよかぐや様ですからねあれはあくまでかぐや様の 特番でございます皆さんだから第3巻を買ってね、うん、あの買ったら見る前に熱々の白ご飯とポン酢を用意してその DVD を見ましょうそ う, そうポン酢ご飯を食べながら青ちゃんがポン酢について語っているくだりがあるからそれを食べて初めて、ね、そう古賀蒼さんの大ファンと認められますからね、うん まあでもあのあ言ってあのねニコ生であのポン酢とお米いただいたじゃないですかそうですねあれ食べたよちゃんと全部使い切りましたあのポン酢<笑>あとお米も使いました美味しかったですあれえ<笑><笑>ポン酢あのポン酢ご飯っていうかあのおかず 豚の生姜焼きにあのポン酢を入れたりとか、うん、あと何にしたかな生姜焼 き, 姜焼 き, 姜焼き<笑>ポン酢何<笑>ていうの何ていうの<笑>で美味しかったんですよとりあえずそうとかなんかねいろいろちょっと待ってちょっと待っ て, <笑>ちょっと待ってえっ そういう感じの食べたよ<笑>生姜焼きのそのソースとあとポン酢を少し入れるとかそういうことそ う, そうポン酢だけでこう作ったわけじゃないでしょ、うん、違う違う違う違うよ<笑>ちょっと待って<笑>。 どうしたらいいんだろう<笑>でも、美味しかったんです。とりあえず、すべて美味しくいただきました。うん、はい。あの、ポン酢は、すごい、あの、酸味が効いておりまして、うん、すごい、あの、他のポン酢とちょっと一味違う感じになりまして、すごい美味しかったです。はい。なんか、しどろもどろになっているけど、<笑>でもね、あおちゃん多分、料理上手だと思うんだよね。<笑>どうかあの<笑>大丈夫です。はい。えー、じゃあ、作ってみるね。じゃぜひ、作ってみて、うんうんうんうん。美味しいから。はい。はい。